時代、超えちゃってるんですがととりあえずこの時代からはお越しいただいてお前俺を誰だと思ってるんだ破壊神シャンパ様だぞ<音声>おい倒れたふりするなバナツ<音声>俺に働かせる気か 運動になるんじゃないですか